キャ場はなんていう名前ですか、はい、レイクフォレスト、うん、違うそれゴルフ場へ<笑>マウントレイクキャンプ場めっちゃ広いな広い山ほどあんでキャンプサイトキャニオンサイトっていうのも言うたらこういうなんちゅうの別のサイトですよってことやろそうやろキャニオンサイトフォレストサイト レイクサイトアドベンチャーサイトヒルズサイト湖畔サイトマウントサイトあっちがマウント な, るほどなここは湖畔サイトの一番ちょっと端っこにしてもらってて、うん、うちの車がなかなかこう湖畔の近くまで降りていかれへんそうやな ちょっとうん、坂道が急やったり、うんうんうんうん、角度が急やったりして「うん、多分ん無理ですね」って言って、うん、こっちに 変, っ<笑>変えてもらってんなただまあ何、うん、ちゅうのペットかーとかじゃないところと何か結構いろいろあったかなあそうなんだ<笑>、うん、一応まあハンとマウントサイトは行けたんやったかなでもマウントサイト多分登られへん。ああ すごい傾斜やもんなん。でもさ、あ、あのなんか芝滑りみたいなマネで。それどこにあるの？あ、これか。ソリスベリ台、うん、これか。すごいよ。広いよ。めっちゃ遠いでこれ、うん。あちこち見に行きたいけどちょっと遠そうやもんな。アドベンチャー行ってみたいな冒険の山。 すごいな、でも。キャニオンサイトとかもう隣町ある。<笑>そんなことない。<笑>めっちゃ遠いで、ね、これ。うん、でもすごい、なんか山の。方やろな、キャニオンいうぐらい。うん。すげえ。すごい。でもブランコ、要所要所あるな。うん。なんせ静かで。うん。これはちびらも寝れるで。寝れる。 いいとこだよな、今日天気もいいし、余、う、計、ん、思うかもしれんけど。季節もいいやんか、うん、ここでもバス釣りとかもできるって。うんうん、バス釣りか知らんねん、釣りができるってバス釣りやろ、ね。バス釣り。トイレばりきれい、うん。もうなんか家より綺麗やな。<笑>いや失礼な。<笑>それはそれで失礼な。綺麗って、なんちゅうの、最新。うん、なんか、な。 もうできたばっかりなんやなっていうぐらいうんクワモンペみたいな、うん、にそうやな小屋 も, もう全部木造でできてておしゃれやしなかわいいし、うん、いい感じよなそう湖の感じが多分クワモンペみたいな思うからうん気持ち空いてるしなほんと。うんこんだけサイトあったらみんな迷うやん で、結構あれじゃばらけるんじゃないまあなその家族連れやったらどうとかでもそれでもさやっぱりこの季節やから一人やったらソロやったらこっちがいいとかんこんな広いサイトいらんもんなソロやったら う, んうちらもほんまいらんねんけどいらんな下の方行かれへんからここにな変えてもらってんな申し訳ないなよかったでも、ね、もう一組泊まれる うん、まいな。良かったよでもすごいいい感じ。落ち着く。<笑>今でお昼でこんだけ静かやからな、うん。夜やばいんじゃう、うん。道路とか近くにないからな沖縄、うん、幹線道路も。道路遠い。うん、飛行機も通らへん。うんうんうんうん、めっちゃ静か電車ももちろん、ね。 めっちゃ静か。喉か す, ごいすごいなその代わり隣の声めっちゃ聞こえると思ってだから静かにしてくださいって恥ずかしい思いしますよいやそんなん言い方していい<笑><笑>そんなん言い方していい大きい声で恥ずかしいですよ10時から2つ前 甘い<笑>ほんま。めっちゃ甘いーなんじゃこれ玉ねぎちゃうでなんか糖度がどうのこうのって書いてる、うん、北海道の7倍って書いてある、うんー、うん氷水お茶の言うと正解よめっちゃ冷えてて美味しい買って正解ですもう一個の方もかや言うとったよ<笑>騙されるとこやったいや騙してるよ別に<笑> I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world's so small, we can sit together. It's so beautiful.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 最悪よおしっこ漏らした土もさんがよきんレオー<笑>なんでなーはいはいもうなんだあいつなんで<笑> 無理やな、これどうやって食べるの<笑>別々に食べるしかない箸もないしないおすげえ。 なんかあのインスタントのやつと違ってっうここがあるよ、うん。玉ねぎ玉ねぎしてる。うん。おいしい。これ美味しい。